3人今最も勢いのあるユニットかもしれませんお気づき進む神田雅史ダークネスドラゴン M2K 今日も神戸の街を席巻してしまうんでしょうかさ あ, あ入ってきたいきなり戦いが始まってしまったがゴングが鳴りましたいきなり 試合が始まってしまったオ大ドラゴンキット の, の勝負いきなり始まってしまいました今日はマスクをつけてきてますねそうですねはい。<笑>ドラゴンに合わせたんですょね あ, あそうかもしれませんねさあ場外セムが行われておりますリング上ではドラゴンキットでやります M2K はそれぞれマスクをつけてやりますこれはドラゴン狙いってことなんでしょうかねうんーあのー、そうでしょうね、まあ、このお一番にかけての一つの、あのー、アピールだと思うんですけど、ね、なるほどさあ抱え上げたさあ3人がかりですさあそして腕をクロスして 不慣れなことしてるとね、あのそれが癖になってね、ちょっと命とな り, りかねないんでね。 ドラゴンヒストがちょっと捕まっています。スーパラトンの攻撃。ああ、強烈。抑え込んだ。どう？このあの試合のやっぱりその対立対立軸のやっぱり一番の焦点にあるのがこの二人なんですよね、はい。ダークネスドラゴンとドラゴンヒストと い, ということで。まあ昔でいうとあのタイガーマスクとねあのブラックタイガーの戦争みたいなもんなんでしょうけれども。そうですね。はい。大統領が。 ロープに飛ばされた。アタックル。自、うん、転車を取り戻して波に乗っております。キャンプ一番これを返した。投げよう。これをこらえた。逆に今度は、おっとフォロワ持っていった、うん。さあ、正面を向いて、足上げ一戦、うん。さあ、そして腕を取る。その技に持っていきました。 今度ははマビンだーーーこれはすごいこれはすごいすごいカレーですね逆に飛ばしたはこれがでしょ素晴らしいさあそして今度はドロンジット負けてはいられない着地した よっと。 ヘラゴンの式もね、動、ね、かない。もう、了解な連中ですよね。さあ、ブレンバスターの対戦。強烈なブレンバスター。ダークスラゴンが抑え込んだ。これはどうか。カウントは2でやります。あのシーマーのクレジーマックスもね、どこかこう、はい、ベビーヘッド席がね、こう、あの人気を寄せてるヒールでありながらね、えー、に比べて、まあ彼らは本当にそういう意味では、バルサに決した ヒールですよ ね, そうですねああちょっとマスクに手をかけましたよマスクう危ないですよ最近はこれがもう今の前半なんですけねも、ねね、マスクマンにとっては屈辱でやりますさあそしてフライングメイヤーヤからバックを取ったまたしてもマスクに手をかけるマスクに手をかける大統領が入ってくる大統領が入ってくる今度は望月が入ってきた2人が狩り さん今のところはあの、はい、M2K のペースですよね、ねただあの、斉藤選手もですねあのここのところ、藤選手との、ね、一連の交想の中でものすごいあの飛躍的にあのスキルアップしてるんでね、そうですよね今一番関軍 の, の中でねあのなんとか元気があってあのあの、いい感じじゃないですかね、そうですねで今日は非常にあのシリアスモードで相手に。あの もう一発、えー、いた っ, った、これはす ご, すごい、まるでレッドリードライブ、望きに入ってきた、3連発か、これは厳しい。 完全に腰狙いでしょうか、タッチはできない、5分経過5分経過早くも5分経過、これ4、5発やってますよね、ちょっと厳しいですね、まだまだ行く、まだまだ行く、繰り返すこと5回。 まあ、あのキャリア的に、ね、やっぱりあの一番若い齋藤選手が、まあ、ターゲットになるのはいやむを得ないところだと思う最後は多分あの、キッド選手の首狙いなんでしょうけれども、メンバーの中の1人 の,、ね、あの力をパワーダウンさせとくとあとの展開がやっぱ有利ですからそ、えー、の辺のゲームメイクが M 中継の連中は妖怪ですよ ね, そうですね、うん、抜け目がないというか。 さあちょっと捕まっております、斉藤大丈夫でしょうかかなり捕まっている今度は神田、神田の膝さあ足を固定して足の付け根にトンピングラッシュラッシュちょっと斉藤の動きが止まりそうです足を取りましたそして肩逆エビがための体勢 ロープまではあとどれぐらいでしょうか2メートルから3メートルあるかブラインドを作る、ねねうん、今度はキャメル・クラッチの体勢カバートに入りましたもともと田辺レフはわり割と隙の多いレフェーであるんですけど<笑>結果的にマリフに加担してしまうというか、ね そ, うね、<笑>そういうところもあるんですけれども<笑>さあちょっと斎藤苦しくなった ドラゴンが中に入るさあ、今度はまた、ああ場外戦になったか場外戦かさあ、1対3の構図でしょうかリッチマルンの場外ださあ、1対3かどうかどうか合体か合体かああ大車輪チック持っていった、これは強烈さあ、抑え込んだ、どうだどうだ、問題 危 な, い危ない、危ないんとかタッチをしていきたい、斉藤、非常にスピーディーです、さあしかし捕まっていてた、危ない、またしても捕かまってしまった、あーっと、DDT、合わせ鏡のように持っていった、そしてストレッチ技、これは苦しくなった、これは苦しい、ストレッチ技、これは苦しい。 これは厳しいこれは厳しい場外に押し合ったあんなが場外に押し合えるそして持続きがドラゴムキットを場外へリング上は斎藤が残されているこれ斎藤を狙いになったんでしょうかねそうですねあの、まあ、キャリアが若い分狙われてしょうがないんですけどまあ最近のまあ勢いがあるんでね途中、ね、に乗るのを止めに行こうというような狙いもあるんですよねそうですね さあそしてまたガッツシイットがしかしあータイムがいった救出救出ブランドスープレックスさあいったいったああ、っご残業ですかこれは<笑>そうですねまあいい今しゃべりきれずにしましたよねでもねそしてヒットが い, た い, たヒットいきます レッジー素晴らしいですね素晴らしい素晴らしい技の共演、うん、さあダメージの具合はどうでしょうか素晴らしい空中技の共演が見られました今の空中戦である程度押し戻した感じがしますね、えー、そうですね、えー ああしかしダメージがかなり深そうです。さあ、カウントが進む。場外カウントが進みます。ベッキーが入ってまいりました。望月が入ってくる。ベッキーと望月の直面だ。あ ー, ートと、突された。しかしあートと。ありて、カウンターになってしまいました。ロープに飛ばしていく。これをうまく返した。返すぞ。 ドランかあと重症蹴り重症蹴り重症蹴りあっとあーこれは厳しいどうだあっと今度は神田と齋藤うまくかわしたドラゴンだドラゴンかエルボーで返すエルボーで返せ さあ、斎藤が勝負に出るか、勝負に出るかんだ、あーっと、エンズイエのリタイムキック、さあ、いくぞ、くぞここでサイクリングは4か、サイクリングは4だ、<笑>ーー<笑>今じゃあ決めるか、ここで完成、サイクリングは4、<笑>さあ、どうでしょう、決まってますね、しっかけに行かないとあ、あー、ダ ー, ーストラゴンが入ってまいりました。 しかし、チャンスです。しかし、チャンス。まあ、でも、序盤にあれだけ攻められてね、一人で、はい、あの、よく盛り返しましたね。キ、ね、ックで返していった。ああ、トエルボーバット、これは強烈だ。油汚い裏投げ持っていく。さあ、トップローブに上がった。油汚れ、どんなも ん, ん, んだん。両替しました。さあ、テレスが来る。 動画に乗した。今度は、どうするか。これを、蹴り返す。蹴りを一発見ました。そして、ブレンバスター。あー、蹴りバスター返す。うまい。まい実にうまい。抑え込んだ。これはどうだ決まるか決まるか決めるかあートウト、セカンドスー。 何度もバリン対戦してますんで、ね、はい、んだ切り返し、切り返し、お互いに読み合ってね、ね、えーえー、ど, んどんどんどんやっぱ攻防が高度になっていきま す,、ね、確かにうですよね。投げを打っていったさあどどどどどうううううするかマシストラの対戦かあどうだあーだどうだどう だ, どうだあー さあ持ち上げた垂直落下これは危ない危ないどうだ返した返したああ危ない危ないああもう ヒ, ヤヒヤします、ね、<笑>真っ逆 さ, さま垂直落下式持っていきましたさあ場外戦も激しくなってまいりましたそしてリング上ではダークネス行くドラゴンが返すか<笑>ああ これはレダビだ空の技持っていったレダビに入ったなんとか振りほどきました今惜しかったですよね や, でもやっぱり六二タグだとねどうしてもストレッチ系の技であのギムアップ取るというのは難しいですよね確かにね分断させないとねいハンドイッチのラリアットそして今度は正面からエルボーバット 高い上げる。合体か。ああ、チームの高さ。これはようやく。どうだ。ああ、そう。間に合ったか、間に合った。ちょ い,、ね、いですね。ああ、もう、かいたいやっぱり関軍はちょっと、あの、一人が孤立するシーンが目立ちますね。すねやっぱそれだけ、あの、ええ、エムツケンの方のね、やっぱりチームワークが、あの。うまく機能してるんだと思うんですけども。うわ、解散。 左足をかばす、正面が向いた、馬かばして、スイング式の DDC に持ってきた、うん、さあそして、うん、いったいった、オラたち 옆에있는옆에 あのね、ブルーボックスで殴られるとね、途端に騒ウンするんですよね。 一進一退全くの一進一退で攻防ラリアットーものすごい勢いだあっと3連続今フリットでしたね危なかったです ね, ですねジュニアクラスのラリアットじゃなかったですねはい抱え上げた危ない斉藤直美やったしかし神田も行くリッキーがいくあとフランスし た, スた大丈夫か ディズニー・ワイ、レッキー・マルベン、何を持っていくのか、最後は落としていった。<笑>さあそして